えー、こんにちは、黒田和之です。今日もごご視聴ありがとうございます。いつまでたってもものすごくこう来る質問なんですけどレギュラーグリップっていうのとマッチドグリップどっちがいいですかっていうおすすめまあ、えー、僕はもうレギュラーは基本的に新しく始める人には絶対進めないですね。これってすごく不自然な動きなのでただそのジャズで何でこれが流行ったかというとまあもともとこのグリップが何でできたかってったらこう、まあ、要は馬の。 上に乗ってこうギターやってる人がこう最初はこうやって立ってちゃうんですよだけど誰かがこうやって思ったらこの状態だったら絶対こっちの方がいいんですよ分かりやややりやすいだからこれが流行ってで持ち方もなんかかっこいいじゃないみたいな感じになったんだと思うんですねメリットとしてはうんと指先で使えるんですねなのでこういうふうに使えますだからちっちゃい音とかだと本当指だけで でも結構パワーがいる時とかは指がもう可動域から外れるぐらい振らなきゃいけないのでこういうふうに演奏しなきゃいけないですだから親指だけで こ, うここまでひねり上げなきゃいけないのでものすすごい手に負担がかかりますもしですよあなたがこう金槌をこを持ってて釘を叩くく時にこうやって持って叩けって言われたら手を壊すと思いません 要はものすごく手に負担があるんですよ。ただ、メリットとしては指先で演奏ができる。で、角度が変えやすいジャズの場合は詰まった音って出すんですね。歯切れを良くするために、要は音が長くならない。短くする音を使うんですね。でも、現代系の多分エリックハーロンさんにしたってですね、えー、ビルスチュアートさんにしたって。多分えっ、ー、と。し 詳細欄に注釈で URL 貼っときますけどみんなもう若手の最近の若手の人はみんなこっちです。なのでこうちょっと不自然かもしれないけどこっちの方がやっぱパワーを稼げるので今のジャズの人ってやっぱりホールで演奏したりする人も多いしあのちっちゃいお店とかでもやっぱまあまあオルガン使ったりとかするとパワーがいったりとかするのでパワーヒッターの人が多いですね。なののででこっちですでこっっちちす方が まあ収得は絶対早いです。まあ一二年でかなり安定します。あのこっちやっててもうガチが開かないっていう人よくいるんですね。もうこっちやっててもう十年やってるけど上手いこといかんみたいな。でこっちに関してはかなり難しいので十年経ってやっと出来始めるぐらいの人が多いですよね。僕もものすごい時間苦労して、えー、使ってますが実際に僕はライブで演奏するときは、えー、本当にあの ビバップの雰囲気はこっちの方が出しやすいんですねだからどうしてもビバップの雰囲気の時はこっちでやろうって思うんですけどそれ以外の時はもうほとんどこっち持ちですだからもう全体の演奏の2割ぐらいしか使ってないですねだからちょっとびっくりさまですねジャズの昔の人はみんなこれでパワーヒッターでやるんででこれの、えー、まあ こういういいのが見た目ににも出しし、やすす。楽に行きますあとハイタムへのスイッチが行きやすいって言われますけど別にこっちでもさほど変わらないかなあと、えー、タム回しレギュラーグリップでのタム回しの練習って言われたんですけどさほど変わらないですただその、えー、セッティング自体がフロアタムがこの。 こっちで持つ時は僕かなり手前を高くしますでないとリムショットたたけないからこれ今下がってきちゃってるけど多分レギュラーでやるときはこれぐらいじゃないこれぐらいじゃないと結局リオープニングショットがかけれないのでこれぐらいになりますでえっ、ー、とタム移動する時の練習なんですけどその時は。 早いかかどうかですねなのでえっ、ー、とスティックはちゃんと叩くときは振り上げます叩いて移動するだと当たるんでじゃなくて上げてあってでこの位置移動が早いかなのでそんなに難しくないんですよなのでこの感じとちゃんとシングルストロークの練習を。 ちゃんと弾ませてこうこういう手で押さえつけないこういう感じとか叩き落とさないちゃんと弾ませて弾ませてたらこの視点の位置をピュッピュッと持っていくだけでタムイドは簡単にできますなのでこれ質問があったのでお答えしましたけどだからレギュラーで悩んでる人はとにかくマッチ度でもうちょっと12年頑張ってみませんかってお話をします。でマッチ度でできたら まあ、そのレギュラーを1割2割ででちょっとずつ増やしていいいけななじゃないですかでレギュラーだともう絶対らちが開かない人って言いますね。なので本当にあのこっちって握るだけなのでいけるんですけどこっちって指先でやるんで全然手使えてなくてもう全部腕で打っちゃってる人って多いんですよ。でこの指を使うもちろんこのダブルなんかこの1つこの2つの指をかけてこうやってやるし。 大きい振りの時は親指だけでできなきゃいけないんでこの動きってめちゃくちゃ難しいんですよ。パチンコのスロットとか左手でやれば上手くなるのかなって昔から思ってたんですけどまあ多分全然動きが違うと思うんでこ う, こういうひねる動きですねひねる動きなのでなのでまあレギュラーグリップに関しては見た目のメリットと ちこっちだと小指でニュアンス出せなきゃいけないけどでもまあそこまで使いこなせて な, ない人が多いんでそうするとやっぱり先にマッチドってうこう、ね、こっちの普通の右左対称でこうやってやる動きを覚えた方が段違いでまずドラムが嫌にならない動くから動くからね。で動いてでその とここころろどれ持ち替えななんかかもやったらいいいと思います持ち替えはねここのこの久しぶりで2つここのここここでこう挟んでこうこういう風に回転させてあげればすぐ持ち替えできるので僕はだから一時期やっぱりこっちも練習したけどこっちで演奏中にこっちばっかり使うんじゃなくてやっぱりこっちも使いたいなじゃあ持ち替えの練習をしようって持ち替え一日中練習してた覚えがあります。なのので持持ちち替替えええを、この持ち替えをこねししっかり練習してもらえばあの こののスティック回しの感じですね親指と人差し指で持ってこういうふうにこういうふうにしてあげればすぐ持ち帰れるのでこの持ち替えを練習してまずマッチ度で練習して12年頑張って左手でもうあの遜色なくできてきたらこっち頑張ろうかなみたいな感じにしてもらうといいかなとは思いますね。なのでレギュラーグリップっていうのは非常にえドラマの鬼門であったりとかするのでここはむしろえー そうですね結局ここで詰まってしまってドラムやめてしまうぐらいだったらマッチドに持ち替えてドラムを楽しく叩いた方がいいんじゃないかなそれから、えー、次のここにトライしても方がいいんじゃないかなって思います。なのでもうあのこっちで始めるっていう人でも僕は最初はかなり説得しますこっちの方がいいから。 とりあえずこれで12年でそこそこ動いたらこっちを教えますみたいな形にしてますね。なので最初からこれでやるとまあもちろんできる人いるんですけどあのどっちもできた方がいいのでどうしてもラテンみたいなフレーズを叩くときってどうしてもマッチドの方がその音に合う。できなくないけどできなくないけどやっぱりあのこっちの方がスムーズなと思いますね。なので じゃとてもジャズらしい一時期のビューアップのスタイルをやるだけだったら左手これでもいいんですけどまあ今セッションに行っても、えー、とビートも叩けなきゃいけないしラテも叩けなきゃいけないってなるとどうしてもやっぱりマッチドもできなきゃいけないんでマッチドで全部できるようにしてからでいいと思いますブラシもねえビルスラットさんもずっとこれ一段で全然大丈夫だと思いますなのでマッチドでしっかり練習してくださいでレギュラーで今詰まってる人は今の 考え方でやっていただければと思いますというわけで本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました